かもしれませんが、ごめんね、えー。wbc が終わったらすぐ行くもんね。 はい、おはようございます。じゃんけん、おはよう。早く首は取れるといいね。はい、どうぞ、こっちはいで。 明日また病院行かなきゃいけないけど病院行って怒っちゃダメだよちゃんくんシャーシャ行っちゃダメなんだようんええ。んうん うん。ジャン君の声も録音しとくか。う, <笑>うん<笑>じゃ。うん。う ん, ん。明日また、ジャン君が一瞬だけ<笑>。病院に行くけど。検査してすぐ戻ってくるからね。うんうん。 <笑>そしてエリザベスカラーが外れると思うからだ、ね、そしたらまたいっぱい遊んでねじゃんくんそろそろお休みの時間ですが明日、病院に行ってこのエリザベスカラーが取れる日になります。 昼ぐらいに な, ると思うよなぜならば WBC があるからなんだよ<笑>なんだよって思ってるかもしれませんがごめんね、えー、WBC が終わったらすぐ行くもんね。